え皆さんこんにちはホジらの写真家タイムラプスクリエイターの成沢裕之です私が撮影ツアーとか で, ですねいろいろ幼て日本旅行さんから中島さんが来てくれました、はい、ありがとうございま す, いま す, 中, 島です中島さんあの軽く自己紹介をお願いします軽く自己紹介を。はいえー、私株式会社日本旅行で宇宙事業を担当しております中島ですもともとはあの JAXA さんとか三菱さんとかのロケットの打ち上げにのお手伝いをするお仕事をしてたんですけれども まあそこからまあそれこそ成沢さんともご縁があってですけれどもまあホストラ観光とかもそうだし今は宇宙教育みたいな、えー、プログラムを作って全国の教育機関に提供させていただいてたりとかまあ宇宙にまつわるまあいろんな楽しいことだったり学ぶことだったりとか、うん、空をかけるなに何々っていうのを仕事にしているような部署ですね、うん、なるほどなるほどあの私がまずえっ、ー、とまあ今写真家数を超えてやってますけどまだサラリーマン時代に えーとまあ、ちょっと写真家としてね撮影ツアーをやりませんかってお声がけいただいたのが日本旅行さんだったんですよね、うん、自分がね何ていうかサラリーマンだったんで写真家としてなかなか認められなかったわけですよ、うんはい、その中で、えー、日本旅行さんはこう私をこう写真家として講師として立てて、うんえー、撮影ツアーを組んでいただいてですね使ってくれたので、まあ、すごく感謝してるんですよねまだその。 駆け出しの頃に使っていただいてたっていうのが、はいはいはい、あれで何年前ですかねやあれねもうねう撮影会もこの間二十回行ったんですよそうかもう二十回なんですね二十回 す, すごいな そ, うその頃は多分ロケットの打ち上げをみんなで見に行こうみたいなソラタブクラブっていうこれが立ち上げが十五年の夏とかなんですよ、うんうんうんうん、の企画で本当は一発限りの単発企画だったんですけどそうだったんですねです、でそれが続いてるわけですかで反響がものすごい反響いただいて で,、うんうんうん、でやっぱりあの成沢さんもね一緒に種子島行きましたけど、うんはいまあ、やっぱり簡単に行ける場所ではなくて遠いし、うん、交通費もかかるしなのでツアーの料金も高くなるしなかなかそんなたくさん売れないんじゃないかなっていう大方の予想があってただ僕自身は、まあ、ロケットの打ち上げを目の当たりにして宇宙すごいなって思った側の人間なので絶対たくさん見に来てくれるって思って作ったんですけど、うん、そしたら当初予定の。 4倍か5倍ぐらいの方が申し込みされてか大量のキャンセル待ちがつくみたいな、うんうんうん、でそれであ反響があるんだとか、うん、あとそういう宇宙についてその時はロケットだったけれどもその漠然とした興味を持ってる人たぶんたくさんいるんだなってことがそこで分かりでこうやって今も。 6年目ぐらいいになりますかね、続いているあ、そんな言ってる の, か そ, の, クラブのあそうかそうかそうかそうなんですねそれがあって自分にじゃあ声かかったんだなんかこういう星空関連広げろよみたいなあの私も2回行かせていただいてるんですよね で, ねで最初はあの食中毒の中撮影をしてですね<笑>めっちゃきつかった記憶しかないんですよあの時すごい風も強かったし曇ってたんですよね で, ねで2回目がめちゃめちゃ晴れてその時多分一緒に一緒でしたね見てるんですよ でその時に撮った動画があるんですよね。あのこう打ち上がるところを撮ってであれすごい感動したなって思うのがあのあれ地元の子供たちなのかな。がカウントダウンしてたんでしょ。してましたね。ああいうのとかもそうだし、うん、あとなんか隣にこうカメラ構えてる人が声かけてくれてどっから来たんですかみたいな。うん、でやっぱりみんな別々のところが来てて。うん で打ち上げ終わった瞬間みんなでこう握手して、お疲れ様でしたみたいな、でそこからなんかちょっと S. N. S. でつながったりとか、なんか新しい出会いがあったりして。なんかす、めちゃめちゃなんか、良かったなって思うんですよ。すごい場が一つになりますよね。うん、場が一つになる。場が一つのものを見てて、うん、そうですねあの動画残ってると思うから、ちょっとここで、あったら流します。お。やばい。<笑> Yes.、Yeah. Yeah. 確か今回すごい機材で来てた気がする<笑><笑>そうなんですよだからあれはねなんか今見ても結構あいい思い出だなと思ってたまに見返すことがある、うん、<笑>そもそもそのおさむちゃんの方の事業はどういう経緯でスタートすることになったんですか一番最初はもう僕が現場行った時初めてそのロケットの打ち上げに立ち上がさせていただく機会がある でそれまでそれこそ前も多分お話ししたと思うんですけど宇宙もわか知らないし興味もないし、うん、いわばもう何だろう宇宙イコール SF の世界みたいなただその男の子の興味的に「ロケットかっこいいよね」とかなんかまあそういうのはあったんですけど、うん、でたまたま行かせていただく機会があって。お仕事でで仕事事で、うんうん、で たまたまなん た, た,、ま、たまたま。すごいすごいたまたまじゃん。人が人が足りなくて、もともとうちでそのジャクサさんのお仕事を手伝いしてて、うんまあ、当時でそんなに宇宙の仕事たくさんなくて。うん、あ、でもそのジャクサさ ん, の お, さん、ね、のお手伝いっていうのは前からあったのだね。まあ細々とやらせていただいてて、ーはーはーでそこにたまたま立ち会う機会があって、うんうん、であれはもう本当衝撃、多分自分のスイッチの入ったタイミングなんですけど、さっきまでそこにあるものがすごい音と光と で飛んででいいくじゃないですか数分後にはもうそれってもう宇宙空間を飛んでっているっていうこのなんか価値観スケール感で今まで旅行会社入った時も世界中いろんなとこ行けたらいいなと思ってたけど、まあ、やれニューヨーク行ったとかパリ行ったって宇宙規模で考えるとこの地球って星の表面をまあ行ったり来たりして喜んでるみたいなでも、うん、多分自分の価値観だったんだけどいろんな海外行けたみたいな。それをもう も, うものすごい速さでぶっ飛ばしていくっていう世界を目の当たりにした時に、はいはい、あこんなすごい世界があったことをまず知らなかったから、うんうん、あこういうすごい世界なんだとしかもそれが日本で行われてて日本の会社がやっててみたいなところのその人がいろんな人の結集がそうなってるんだっていうところもすごいなと思ってこれなんか仕事にできたらいいなって思ったのはきっかけだったんですよね。あそうなんだ 撮影ツアーとかなかったんで何もなかったんですよそうん、というのも一切なくだからロケット打ち上げを見に行くツアーとかも全くなくじゃあみんなそのそれぞれが宿とか手配してスタッフの方とかもそれぞれ感じだったんだ見に来るそういう好きな方もそれぞれで来る感じでじゃあ本当に言い出しっぺじゃないですかマジで。 このなんか宇宙事業のそういやた最初ねあの中島さんのことを紹介しまった時に中島っていうやつがいて、あのー、1年の半分ぐらい種子島にいるんですけどみたいなことすごいこと言ってたんだ、ね、け<笑>ちょうどその時立ち上げ時期だったから、ね、そうです ね, ですねいろいろ、うんうん、でもやっぱり地元の悩みとしてはその打ち上げの時たくさん人が来てくれるのはすごく嬉しいんだけれども、うん、まあすごく混乱もしたりとか。 こうやって旅行会社が入ることで整理できるっていう面は多分ホテルさんとかはすごくあなるほどね あ, のあれ宿少ないとか宿少ないですね、うんうんうん、成沢さんが行かれたと一緒にいらっしゃった時のあのホテルが本当メインのホテルあ他のあのあんなのあるんだなと思ったんででも一番新しいですよ<笑>新しかったですよねきれいだったあとはまあやっぱりね島に行く人が少なくなっててどうしても廃業しちゃったホテルさんもあったりとか、うん だからやっぱりどうしても普段たくさんの観光客が行く場所じゃないのでそこは乏しいそのあたりは逆に、まあ、今って旅行ってもうポチッとなでねどこにでも行ける世界になってるけれどもやっぱりそういったちょっと難しいような場所であったりとか行、まあ、程もすぐ変わりますよね、うん、延期になったとかなんとかっていうフォローっていうのは変わるんですよ。だまずショックだし<笑> 飛ばだからそこを冷静に、うんまあ、経験則も含めてして差し上げることができるっていうのは多分旅行会社の価値にもなるかなっていうこと、はいはいはい、あとはやっぱり何も知らないでパッとそれこそ星空もそうだけどわあきれいだなって終わるのと、まあ、いろんなうんちくも含め、うん、その奥深さを知りながら見たり観察したりちょっと違うじゃないです か, かロケットも多分そうだなと思ってて、うん、ただ単にドンって打ち上げあってるのそれはもうわあきれいってお祭り打ち上げ花火なんだけど。 そこにある現場ではこんな大変なことがあるんですよとか日本って実はすごいですよねとか宇宙って不思議ですねとかそういうのがあった方が多分お客さんを思って面白いと思ってくれるんじゃないかなっていう仮説がまあうまくはまってるような状態ですかね。だから必ずまあ私とかいろんなスタッフ慣れてるスタッフがいろんなお話をお客さんとしながら宇宙教室みたいなのも現地で開催するんですけどでまあちょっとでもなんか興味をね広げて。 楽しかったよ、宇宙って面白いんだよって人が広まれば一番いいかなと思っているので、うんうんうん、次の新しい次世代のロケットがまた今開発中のがあるのでえっ、ー、と H3 と H3 か、うんうん、それが多分 打ち上げがあるんじゃないかないす、ね。そういう情報はどうしたら手に入るんですか。空旅クラブのライン。空旅クラブライン、じ ゃ, あ皆あじゃ、皆さん、あの、皆さん、あの。空旅クラブのライン、え、こ、それ何が検索すれば出てくるの。ラインで空旅クラブ。空旅 ク, クラブでインターネット検索すると、多分空旅クラブのホームページが出てきて。うん、ああじゃあリ、リンクはどこから行くかと言います。だよね。行けたんじゃないかな。じゃ、それに登録してもらえれば、その打ち上げが決まったときに。ランクと速報のラインが。 来るねそこのライン e 来ますねこのライン来るしいろ、ね、んな星空系のイベントもそうだでまあロケットの打ち上げ種子島のロケット打ち上げツアーからその始まった宇宙事業ですけど今なんかそれだけじゃなくていろいろやってるんですいろいろやらさせて、うん、<笑>何やってるんですか<笑>、まあ、それにちょっと PR いただいて今宇宙教育のプログラム、はい、で、まあ、学校さん向けとか、まあ、教育機関向けなんですけれども、うんうんうん、そういったなんだろうな人工衛星を使って 何かか社会の課題を解決するワークショップとか例えば修学旅行先で夜の時間って空いてるじゃないですかそういうい夜の時間にあのせっかくね、うん、修学旅行来てるからみんなで星空見ようよみたいな感じで、まあ、ただ星空見ても、まあ、それでは綺麗だねで終わってしまってあまり教育的要素がないので国立天文台の見たかとか使って宇宙のスケール感のお話とか。 実際にそれを見てから星空観察してもらったりとか、うん、あの天の川の濃淡のあの感じとかも 3D で考えると納得じゃないですか、うんはいはい、だあこんなに奥行きこんなに距離があって、うん、そこいっぱい全部星だからあんだけ濃いのねみたいな分かるんですけどああいう感覚って普通だって、ねね、ないから切り取ったの絵だけ見ると、うん、そういうもんなのかっていう暗記になっちゃいますもん、ね、あれね。 あの感じ知らないい人結構いると思うんですよ星撮って人でもです、ね、僕も知らなかったですから<笑><笑>なるほどねと、うん、そういうことかっていう。でプラスもう一つがあの星のソムリエっていう、うんうんまあ、星空を案内する案内人のあれがそうです、ね、<笑>あるんですよね。私も撮らせていただきましたけど、うんうんはい、やっぱり、まあ、星空きれいだねっていうよりもそこにプラスアルファ星空の楽しみ方みたいな、まあ、我々も一応。 ね、観光事業をやってる側なのでやっぱりそのホスピタリティとかご案内とかってすごい大事だなと思ってただ単に遺跡見るのと、うんうん、やっぱりそういう話を聞きながら楽しく見るのと星野 ソ, ソムリエ講座やる上で、まあ、新たな人材を宿ったわけですよねそうですね星空プログラムをもっと充実したいって時に、うんうん、ワンパワー的にも知識的にもプロフェッショナルが欲しいとなるほどとある人物<笑>とある人物じゃあその人に変わりましょうかいはい